四百獣の街道麦わらのルフィを捕獲その一大ニュースはある情報筋からひそかにワの国国外へと伝わったドレスローザでルフィと共闘し麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受けるルルルフィ先輩が捕獲 あ, ありえねえ何かの間違えてねえかなんだと麦わらがカイドウそれほどまでに強いとはルフィの身を案じる二人はすぐさまワノ国に向けて出航するカイドウお前俺との約束破りやがったなルフィを追いワノ国に上陸寸前だったビッグマムは カイドウに出し抜かれたことにに怒りをにする一方海軍本部は和の国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込むしかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す麦わらがカイドウに捕まってビッグ・マムも黙ってないでしょうすでに和の国に上陸寸前って報告がある。 四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん和の国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんかあの連中とまた手を組むのは正直うんざりだがあんたの頼みとあっちゃ仕方がねえだがそもそも和の国は国外との交流を絶った鎖国国家である かすかではあるが、情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。<笑>下準備はうまくいった。だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さて、そんじゃ向かうとするか。 数たの強者が続々と集結する輪の国今ここで一大決戦が幕を開けようとしていたこうしちゃいられない待ってろルフィ俺が必ず助けてやるからなしかし見れば見るほど陰気な場所だなここには我らが主君光月おでん様が残した名城がござった 今や見る影もないがゾロトロー久しぶりどうしたんだみんな暗い顔して何かあったのかさて、どこから話せばよいものか 麦わら屋がカイドウに挑んでやられたえルフィがこうなっちまったら潜伏する意味はねえなこれ以上敵に手を打たれる前に動くべきだああ何にせよ麦わら屋の救出が最優先だが な, なるほどなお前らの考えは分かった エロは薄迫や今お前らにかわってる時間は待ってくださいあなたたちと争いに来たわけではありません私たちは協力を要請しに来ました協力だとまた海賊と手を組むなんざ不本意だがそれが大将・藤虎からの指示だ お前ら四皇ビッグマムとその部下たちが和の国に向かってきていることは知っているがビッグマムが和の国に海軍の目的は四皇の衝突を最小限に抑えることですそのために我々が派遣されましたしかし麦わらがカイドウのもとにいたんじゃ 奴を追っているビッグマムとの衝突はより大きくなる私たちも麦わら救出に協力しますこのワノ国での目的を果たすまではお互い休戦としましょうまたお前らの手を借りるのはシャクだが、ね、ビッグマムが来しまったらいよいよ手がつけられねえ ビッグマムがワノ国に接近しているとすればカイドウたちは間違いなく動くああその隙を突いて麦わら屋を助け出すぞ。 久しぶりお前らどうしてここにどうしてってルフィ先輩を助けに来たに決まってるべ君たちは知らないだろうが麦わら捕縛の事実はもう世界中に知れ渡っているルフィ先輩および一味の皆様のピンチとあらば駆けつけるそれが な, んだお前騒がしいな何があった ジンナミセパイにブルックセンパイもドレスローザでお会いできなかった皆様とのご対面こんな幸せめったにねえべありがてよ麦わら大戦生ね助けてくれるなら心強いわ ほ, ほれ絶対ルフィアセンパイたちを助けたじまからおいだな そのえサインクレバズかやれやれ君は本当に品がないな少しはこの僕を見習ったらどうだなんだとキャベツコラこいつら本当に頼れるのか皆さん 部下から報告ですビッグマムのワノ国に接近を知り百獣海賊団が動き始めたようですタシギちゃんありがとう俺たちも動くなら今だな百獣海賊団の隙をついてルフィたちを助け出すぞうおお待っててくんど先輩方必ずや一刻も早くお助けいたしますだべ ックマムが現れるまでにルフィ殿の居場所をつむでござる敵を縛り上げ情報を引き出べ<シ>直後を全うしねえ<シ>ここを制圧すれば敵も減るはず大進化 てめぇうちの船長がどこに捕らわれたか知ってるな、ね、これで終わりだし知りません一態3 0 0歩の方が警備が厳重だからもしかすると 大進出だ災 シュータショ少のテーラーのマネをしっかりとね。一部<音声> 麦わらの奪還は連中に任せときゃいい俺たちは敵を足止めするぞ、はい、驚かせやがって何のまねだ<タッ> 大集この感覚を待ってて。お前たちに構っている暇はない。この縄張りは僕がもらう。イセダニ。イセてめえ知ってんだろ。俺たちの仲間がどこにいるか。知らねえよ。他の奴に聞いてくれ。イセダ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 360ポンドォぉ待っていてくれすぐに戻るこれ以上蹴り飛ばされたくなきゃ捕虜の居場所を教えろ教えろと言われてもああ バックラの方じゃねえか、うん、ワイトストイクワイトストイク9アシュラい 面倒を持ち込みやがって。 なんお前は手けしてをそうお前さっさと麦わらを探しな見つけたら鐘を鳴らして知らせるんだよ金か うまく使えばビッグマムを誘導できそうだ麦わら絵が見つかったと思って金の方へ向かうはずだまったく何が悲しくて麦わらと組はしますがなれ合う気はありませんので。 来たな・おっ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 果たしてしまったら共演を連れてきてやったぞ潰せこの命に変えても下が消されねえい早く助け出されば次第３戦大戦！ の居場所を教えよしたてはならぬぞ死ぬか私、うん、はこの建物を守ってただけだおっ 相手を間違えたなんなら俺と親子の杯を交わすか 整いました。いつでも出発できます。またせやだ。さっさと行くぞ。三百六十本だ。あいつらどこ行ったんだ？資金吸通り。おら、俺たちの仲間の居場所を言え。<笑>素直に言った方が身のためだ、ね。 オのお役にこの戦場で活躍すれば僕の人気も んだお前 さ, さっき消えたやつらは誤送のために、うん ここ俺たちも鬼ヶ島へ向かうぞここは倒産さんヤディウォール何だあの壁レ ひまねえのにねえ<笑>のにひまにひまねえのにひまねえのにひまねえのにひまねえのにひまねあれはひまねよどうなるのされんなあや敵が作った偽物だ 国情がされるようにな麦わらはここにはおりませんどれ聞いた話では鬼ヶ島へ護送されたと。鬼ヶ島じゃあそこまで行ってやるよお前たち麦わらの仲間を始末しときな 俺が出るあららすごいしんやいしんやいしんやいしんやいしんやいしんやいしいしんやいし マ, マに何報告する<笑>私にけがさずはそんなキリンお兄さんが黙ってないからね<笑><笑><笑> スすです・ッすッすルのスすこうっとうしい砲撃がやっと止まったか・・撃の・・に・の・ーーいい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ここまでやるとお前らを見くびりすぎていたよ。 アンちゃん後でちょっと時間くれるか元海軍大将が俺に何の用だお前と話すことなどないまあそう言いなさるなアンちゃんの海賊団の今後に関わるかもしれねえ話だどういう やわなかったから早く追わねえとルフィはすでに鬼ヶ島へご掃済みビッグマム海賊団も後を追っている状況は最悪だ早くなんとかしねえと四皇の直接対決が起こるかもしれねえ俺たちも急いで後を追うぞ 仕留めはこれくらいで十分でしょう。テノスにも鬼ヶ島へ向かったし、私たちも早く。待て、ブルデ。少し用がある。ええー、青木話とはなんだ、青木次。要件次第で。まあ落ち着きなさいよ。 時にアンちゃん四皇二人がここで争うことの意味考えたことあるかどういうことだ仮にだビッグマムとカイドウがこのまま潰し合って一番得をするのは誰かって話だ例えば他の四皇特に最近四皇入りした新参者にとっちゃ 格好の攻め時だとは思わねえかまさか黒ひげか青木じお前何を知ってるそういう可能性もあるんじゃねえかってことよそうなったら麦わらどころじゃなくなるんじゃねえか あ, あどう判断するかはお前らで決めな忠告はしたぞお兄ちゃんカイドウに黒ひげまで加わってはさすがのママでもただでは済まない可能性があるそうなる前に俺たちで麦わらをママの元へ届けるぞ